移動したようです・う・・・・な・・・・・・・・うん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 愛を死なせるわけにはいかんのだよもど私は大丈夫です勘運をお願いします奴はバクにいます分かった任せておけ俺の目の黒い虫に勘運をよもど このような体で切磋に挑むかさすがとでも言おうか俺の状態を見抜くめ さすが軍師と呼ばれる男よならば承知のはず護のため皆のためそれは決してしかん強き闘志を持つ者よこの関運長全身全霊をもってお相手しよう 最後の一点まで力を振り絞るのもわ<タッ>が闘志は 状態になるまでなぜ、はあ、これで慶州は我らのものとなったリクソン周囲殿の悲願もこれで余坊殿ここからはお前の時代だ その寮地美しい孫悟を支えよう寮母の命を懸けた一撃により軍神漢吾は葬られたこれにより慶衆の大半は孫悟のものとなる。 一方漢を撃たれた劉備の怒りは凄まじいものだった孫権をつ孫家との縁席関係を捨て劉備は大軍を率いて尾陵に攻め寄せただが迎え撃つ孫権に迷いや同情はない劉備侵攻の法を聞くと 将を集め勝つための策を検討し始めたそれが父や兄を超えた王者として目覚めつつある尊権の戦い方この大前自虐とした尊権の姿勢が若き春英の奇策を引き出す徳の奴らは大軍ですが。 長い距離を進軍してきてきます遠征の疲道が溜まってる今奇襲をかけるべきでしょうそうだおおお皆両党の意見に賛成かお待ちください確かに両党殿の意見には理がしかし職軍の感情を見逃しています何を言うか死ん者のくせに黙っていどそうだおの通りやまれ 艦を撃たれた職軍は意気健康の状態ここは守りに徹し敵が疲労を自覚するまで待つべきです<笑>悪くねえ理屈だぜだけどあれだけの大軍相手に守りきるもそうでしょうか我らは過去圧倒的大軍を策によって打ち破っていますかの石壁の地にて リクソンこの戦お前に任せる 準備は整えはっ両方と殿孫悟の未来は私が守り通してみせます<笑>怒りに任せた皇軍やはり乱れが見えますそこをつかぬてはありません家計を用います修繕殿と集太殿は準備をお願いします 来蛋 戦で命を張って戦っている安全な攻防でどうぞお出し行く場所でいつもいつのにっても、はい、まっ急な抜敵でしたから今の空港は無理はありません無熟なブープ私が進んで動かなくてはい 地に勝てると思いかそれで ど, んどんうか全力で行きます隙だらけですよ聞くことがそのまま負けではない、うん、敵将きます私が討ち取りました、うん、行きます 敵将のごとく進軍中<タッ>このままでは、ね、リクソンも艦を止めに行きます私がお取りになります<タッ>本陣前に引き込めば勝算はあります隙<タッ>、はいはい、<タッ>だらけですよ 《我が気力でれお前を倒す敵将私が撃ち取りました》行く《いきます》げえじゃねえかよし俺らも決まっていくぜ 不行 お前さ馬が合うみたいだな気きだらけですよ高速勘定で勘を落とし入れたのは私です私の首が欲しければ引いてきなさい全力で行きますの形行こ今こそ、はい、この手で打ち果たす気きだらけですよ、はいはい、全力で行きます はいそう。行きます リクソン殿を信頼してくれたようですうう鮮やかなお手並みですねお見事です どうかとなら、敵を飲み尽くすのですははよし、賭計は成功ですこいつした敵を打ち去りましょう大逆転だぜやっぱおめすげえじゃねえか劉備の大軍も、今や思うんだ あんたの指示に従って正反じゃったよ我らの振りひたすらのみやるな大したもんだぜ隙<ス><ス><ス>だらけですよ 次こそはまが地力でお前を倒す敵将私が打ち取りました 申し訳ありません敵総大将の姿を見失いました ービー殿にはは近づけ作戦たいとも時間は稼げたかコック は, もはやここまで。 は俺たちに任せてをんだやっと好きに暴れられるんだ楽しませてもらうぜわかりましたここはお願いします薄気味の悪い場所ですねあの諸葛亮が気づいた備え用心しましょう 私の支柱です。 好かかきだらけですよ さらに天才を食わなくても敵将私が取りました 味方総全力でいきます 寝るぞああ行きまん悔しいなここは引かればああ私は運強の仇を取るのだ戦略で行きます最後 あ, あ, あ, あ, あ, あっ待ってお願いもう孫悟にあだなすことはないわだから いやこの命が尽きようと私は雲帳の敵を無益なことだ尊敬武器を引けリクソンこれだけの大敗を喫した職人再戦の力は残っていない。 いや違うな私はただこれ以上妹を悲しませたくない。 劉備を粉砕した失意の劉備は病に倒れ孫悟に抗う気力を失う劉備は孫将恒の進めるがままに後との同盟を結んだ一方曹操亡き後官邸を拝した義帝宗妃は後に進攻するこれは 呉徳の同盟に対する危機感の現れであった孫権は自ら軍を率い同行で迎撃態勢を取る義軍には泣く子も黙る長領がいるだが合皮で彼に敗れた惨めな孫権はもういないリクソン 両党聯子若き俊英歴戦の猛者に囲まれ鎮座するは王者自信にあふれた尊権の姿がそこにあった。 私はこうして皆の姿を眺めている気がする父上や兄上がご存命の頃そんなただ見ているだけの我が身の平凡さを嘆いたものだでもそれをできるのが孫健様の才能です<笑>将校も周囲もそう言ってくれたそんなふうに みんなが支えてくれたからだ。私がここまで孫悟を守ることができたのは孫敬様、お忘れにならないでください。そんな孫敬様私たちもまた守られてきたのですよ。そうか、そう言ってもらえるとありがたい。 整いました進軍の合図を皆聞け我らは医療に即の劉備を退けたここで義をも退け我らが三国一の強国であることを証明するそれすなわち孫悟の平和と 皆の家族の平和とならん戦えこの勇姿を我らの国と家族を守るためにいざ進軍武器ソングの虎たちを己が牙に誇りを持て守るべき者 の, のため今こそ戦うのだ